久しぶりの動画撮影でございます生地のご紹介でございます、えー、ようやく秋9月になってまして秋物の生地が入荷してきました、えー、今日は、えー、トーマス・メイソンのストライプの生地とゲッツナーのチェックの生地ですねこの2着をご紹介したいと思っております、えー ちょっとこのベーシックな、えー、シャツ生地が続いてきてましたけども、えー、少しこう何、えー、て言うんですか複雑なっていうかはっきりした、えー、ストライプも、えー、この秋冬は出てきましたのでやっぱり春夏はちょっと、えー、シンプルなものが多かったのですけども、えー、秋冬になると少しこう、えー、柄の強いものが出てきましたので、えーまあ、仕入れてみました、えー、トーマス・メスです シルバーライン100層の、えー、生地ですけれどもこれ単純な黒のストライプですけれども幅が違っております、はい、ホームページの画像をまたご覧になっていただければ、えー、ご覧になっていただければなというふうに思いますが、えー、黒で太いストライプと、えー、細いストライプまあ細いっていってもある程度の太さはありますけれどもはっきりとした、えー、この白のストライプ そしてこっちは、はい、ブルーですね。ブルーを基調としたストライプ、えー、濃いブルーと、えー、明るめのブル ー,、えー、その間に黒の細いストライプとブルーのストライプが入ったのような柄です、はい。えっとですね、触った感触は、えー、こっちの方が。 えー、フィニッシュがいいのか、こうツルっとした肌触り。で、こっちは、えー、カチッとした、えー、トーマスメイソンらしい硬、えー、めの仕上がりになっています。もう一柄こっちはゲッツだ。はい、この二色です。まあ基本的には、えー、ハンドツース自撮り合子の生地ですが。 こっちはちょっとワイン系と、えー、コーンですねネイビーのチェックになっていますしでこっちはネイビーとブラウンというかライトブラウンというかベージュ系のチェックの生地です。であの折った生地なので、えー、ちょっとこう何ていうんですかね あんまり表現よくはないかもしれないけどちょっとざらついた感じはあります、えー、糸が折り重なったような、えー、肌触りですざらついたっていってもあの何てうんですか、ね、凹凸感があってこう立体感があるからこう少し、えー、ざらついた感じには、えー、感じます、えー、一応取り扱い注意としてこの製品は柔らかい風合いとデザイン性を優先に考えたため引っかかりや 滑、え、舌、ー、が起こりやすくなってますのでご注意くださいという、あのーまあ、こうやって見ていただいてわかりますけど折り重な折ったような折ったようなって折ってあるんですけども、えー、生地なので、えー、そういうふうにブロードの平折りと書かれているんだと思い ま, すまあ秋らしい色合いのチェック生地カジュアルですね。えー 例えばネイビーのちょっとフラノ系のジャケットの中に合わせていただいたりする と, いいと思います、まあ、こちらはドレスに使っていただいて、えー、無地のソリッド体とかで合わせていただくと綺麗だと思いますし、えー、クレーリックなんかでもいいかなというふうに思います。それぞれぞ状状態が、えー、状態ががいますか押したて余りが 税込みの二万九百円でございます。まああの当店では白鳥貝オプションなんかもありますので、えー、多少あのそういうオプションをお選びいただきますと価格がプラスあのプラスになる場合もありますけれども、基本的な、えー、フローダーでお作りして、えー、お仕立て上がり二万九百円。レッツナーと、えー、トーマスメイソンの。 記事のご紹介させていただきましたトーマス・メイソンはストライプゲツナはチェックの記事でございますご注文をお待ち申し上げております